はい、有田焼が始まるのが、はい、豊臣秀吉の朝鮮出兵の後、はい、朝鮮 の, その東高さんで呼ばれる焼き物の技術者を連れて帰ってきて、はい、でその人たちが、まあ、その殿そ の, の命令でよろこび焼き物を作れと言われて、はいはいはいはい、そういう中で有田焼はその李三平っていう人が有田町にの地に そしてそこでどうやってできるとこ、はい、うやってこうやってやったらできるっていうのをうやって、はい、でそれがもう有田の時期の始まりだ、うんうんうん、でそれが日本でいったらやっぱり一番早いその白い器の完成になるような ですよねで、これがも う, う今でいうその1616年って言われてますん、ね、で、はいまあ、諸説あるんですけど、はい、1616年って言われてますんで、はいえー、今有田で一生懸命やってるのは創業400年祭ですね、はい、2016年ということで、はいはい、そういう